もう、相手にするのも嫌になりますよね。どうも、政治いろいろの学部です。東日本大震災から10年が経ち、決断のタイムリミットが迫っている福島原発の処理水問題。以前より放射能を海にばらまくな、 と一チャをつけてきた韓国ですがここにきてさらにエスカレートしてきているようです2021年12月4日付中央日報からの引用です福島原発を運営する東京電力が汚染水の放出に関連して最近公開した放射線影響評価報告書をめぐり3日 韓日政府間の課長級オンライン会議が開かれた。政府は東京電力が海洋放出を前提に報告書を発表したことに改めて遺憾を表し、追加の資料を要求した。日本の福島汚染水放出に関連した韓国政府合同タスクフォースはこの日の会議後に報道資料を出し、政府は度重なる懸念表明にもかかわらず、 日本側が海洋放出を前提に報告書を発表したことについて遺憾を表明し、海洋放出が人と環境に及ぼす影響の不確実性について改めて懸念を表したと明らかにした。続いて、政府は専門家の検討結果に基づき、東京電力が公開した報告書の主要過程と方法論上の疑問点を提起し、 追加の資料を要求したと伝えた。さらに、韓国を含めて原発汚染水の海洋放出を懸念する隣国に対する日本側の透明な情報公開と誠実な協議も繰り返し要求したと説明した。この日の会議には、韓国側から政府合同タスクフォース参加の5部署である国務調整室、外交部、 原子力安全委員会、科学技術情報通信部、海洋通信部の課長級が参加し、日本側からは外務省、資源エネルギー庁、東京電力の関係者が参加した。会議は主に韓国側が質問し、日本側が答える形で進行されたという。政府は日本の海洋放出方針自体に 反対している。チョン・ウィヨン外交部長官は4月、日本の汚染水海洋放出決定に対し、国際原子力機関 IAEA 基準に適合する手続きに従うなら、あえて反対することではないと述べたが、条件付きで受け入れたのかという批判を呼ぶと、海洋放出に断固反対すると立場を変えた。一方、 7月に構成された IAEA の国際検証団は先月9月から4日間、福島近隣地域を訪問し、安全検証作業をした。国際検証団にはキム、姫本足韓国科学技術院教授、兼原子力安全技術院責任研究員が参加している。とのことで、いかがでしょうか 日本としては韓国政府と直接会議をしなくてもいいと思うんですけどね。今回の件は IAEA の主導のもとで行っているわけですから IAEA を通じて世界に発信すればいいと思うんです。IAEA の国際検証団に韓国人も含まれているのでそれで十分だと思うんですけどね。本当関わると面倒なことばかり起きますよね。 さて、韓国はマーク U3 という機器を開発し、日本近郊の海域の放射能数値を測定すると公表しています。このマーク U3、海に浮かべるだけで放射能数値が正確に測定できる優れものということらしいのですが、今までの経験上、韓国からの情報は眉につばをつけて分析しなくてはなりません。 ここまでの段階でも、韓国側の主張には、二つのおかしなポイントがあります。大前提として、現在、福島原発にストックされ、海洋への放出が検討されているのは、汚染水ではありません。韓国側は、日本にイチャモンをつけるため、汚染水という表現をしきりに使っていますが、タンクに貯蔵されているのは、有害な放射能を最大限に取り除いた、 処理水であり、放射能まみれの汚染水とは全くの別物です。科学的な構造上、トリチウムだけはゼロにできないのですが、それでも基準値の40分の1以下までに薄めた上で放出するため、海洋環境には一切影響を与えません。トリチウムは自然にも微量ながら存在する物質ですからね。 100歩を譲って日本の処理水が韓国の海に流れ着くことを心配する気持ちは理解できなくもありません。しかしながらこれについても科学的な検証によってその可能性は限りなくゼロに近いことが証明されています。日本周辺の海流は複雑で万が一放射能が流れ出したとしても海流に阻まれて韓国側には流れ着かないんですね。 この事実を韓国側は知らないのでしょうかあるいは知っていてもイチャモンの材料にするために利用しているのでしょうか放射能による海洋汚染という点では韓国の方がよっぽど問題です。ウォルソン原発の一件は皆さんも記憶に新しいのではないでしょうかウォルソン原発の場合、 目立った事故や破損があったわけではなく、使用済み核燃料を保存する建物に亀裂が生じ、1997年に補修工事を行いました。しかし、その補修工事も劣化するような補修材を使った工事であったため、継手部分から中の水が漏れ続けていたようです。しかも、それは日本のような処理水ではなく、原発の貯蔵庫から、 ダイレクトに漏れ出た未処理の汚染水だったわけですから、日本を攻める資格なんてどこにもありません。流出していた期間は25年余りに及び、トータルで日本の1300倍もの汚染水が海にだだ漏れだったというのですから、怒りすら込み上げてきますよね。ここで大事なポイントは、ウォルソン原発の汚染水問題は現在進行形で続いている ということです。つまり、韓国近郊の海域には今でも大量の汚染水が流れ出ているということになります。こんな状態でわざわざ放射能検知装置なんて使えばどうなるでしょうか賢明な皆さんならすでに差しがついているんではないでしょうか韓国沿岸から日本に向けて装置を並べた場合、当然、 韓国側のの放射能の方が検出されることになりますもうお分かりですよね。マーク U3 によって仮に放射能が検出されたとしても、それは日本から流れ着いたものではなく、韓国側の原発から漏れ出た汚染水なのです。まさに特大ブーメラン、墓穴を掘るとはこういうことですよね。放射能にまつわる 韓国ととの因縁はは今に始ままったことではありません東京オリンピックでも選手団が宿舎に入るや否や日本はまだまだ放射能に汚染されていると言い張り選手村の食事の放射線量をいちいち放射線計を持ち込んで測定し数値をわざわざアピールするなど常識外れの防御に出ていますただ 食材に含まれる放射能を測定するのではなく、放射線量を測定していますからね。全く無意味なことを誇らしすにやっていたのですから、呆れてものも言えません。そして、今回の放射能測定器韓国としては、決して放射能による汚染を懸念しているのではなく、ただ単に、反日カードとして、日本にイチャモンをつけるきっかけとして、 放射能問題を利用しているに過ぎないのですそのことが見えすぎているからこそ日本は余計に感情を刺激されるんですよねまあ地獄の放射能汚染をわざわざ世界に知らしめるという点では紛れもなく自言を持続です日本としては韓国を相手にするのではなく iaea を通じて情報を公開するようにしてください